えー、っと、どの言語で遊びますか日本語、日本語、イングリッシュ。あ、へえ、これとこれ何が違うんだろうね。中国語だけど、ちょっとわかんないわ。まあまあ、日本語。えー、登場人物のボイスの種類。こんにちは。あ、あなたの写真、何でしょうか 金髪にしとこう。で、じゃあこれは、か、えー、ず、きちえ、かないこう。えー、ひらがなと漢字は後から変更できます。オッケー。いいね、なんか似合ってるよ。 この外見と名前。わ、すげえ。レンテイルポケモン自然科学研究所。おお、来た。ニューポケモンスナップ。TM。TM はいいよ。何これちょっと見たことないのいっぱいいるんだけど。おお、ピカチュウいる。 うわ、何これモフモフしたいおいこっちこっち誰いやおだまきおだまきかこいつは誰だ鏡博士誰だよいやよく来たねレンテイルポケモン自然科学研究所へようこそ僕の名前は鏡ここ プロレオ島でポケモンや自然環境について研究しているよ博士はねレンテイル地方の他の島も全部調べるんだって今まで誰も調査してないんだよこれってすごいことなんだからビクトルのことを忘れてない何ビクトルってあそうだった君も読んだよね冒険家キャプテンビクトルのお話100年ぶりなんだから やっぱり博士すごいよ。何 が, ありがとう何がすごいの彼女はリタ親友のお嬢さんで学校が休みの間遊びに来てるんだ博士は遊びじゃなくて上手<笑>そうだったねいつも助かってるよで は,、えー、では今回の体験会について説明しようと思うんだけどまずは一息つくために研究所の中に行こうか オッケー案内してくれもう<笑>なんか後ろ<笑>なんかのそのス歩いてんなでは改めて説明しようレンテイル地方にもたくさんのポケモンたちが暮らしているよねなんか後ろにある椅子がさすごいベイマックスにしか見えないんだけど彼らを撮影することでポケモンの生態や自然のことをもっと理解するというのが今回の体験会の 目的だよちなみに夜には光っているポケモンに会えるかもよすっごく綺麗なんだからよし。では早速このリサーチカメラを君にあげようくれんの気前がいい私も同じの持ってるよメンバー同士で通信もできるからよろしくねカメラでもうスマホで置くね撮影だけでなく通信やデータ分析もできる調査専用のカメラなんだいやスマホで置くね 君の ID にもなってるから大事にしてね。ほう。というわけでカメラを手に入れましたね。うっす。すげえ。あもうブルってきた。なんか一瞬出たけど。<笑>一瞬コメント欄出たけど、なんか何もない。どうすごいでしょ。それ博士が開発したんだよ。博士、使い方は私が説明していいでは、助手にお願いしようかな。僕は別の準備をしておくよ。 ああ説明してくれよ、早く。えー、チュートリアルでは初期設定のボタンで説明を行います。んー、はちょうどい。いところに。はい、あのポケモンを撮ってみて、A ボタンで撮影できるよ。A。うん、いい感じ今、中に見えるっていうの なるほどこれううおいあどっどこちゃったよいいのカメラのジョーケットにしよするよ。おうなるほど。ジャイロでギリギリはおうジャイロでギリギ い, らないかなるのジャ、ま、イのジャのジャイロでギリギリのジャイロでギリギジャイロでギジャイロでギリギリジャイロでギリギリジャイロでジャイロジャイロのジャイロでギリギのジャイロイロ こういうことだ。今、ピカチュウの周リに四角いマークが出たよねはい。これは写真の主役を示すってことだけ覚えておいてね写真の主役博士に評価してもらうとき大事だから。なるほど。顔認証的なやつね。じゃあ、撮ってみて ?OK。はいだ、ね。でも、ちょっと。 だからピカチュウが少し小さく見えるよね。そんな時はズームを使うといいよ。ズームするには zl ボタン押している間だけズームするよ。じゃあピカチュウを大きく撮ってみよう。ok。おおでこれズームしてる間動かせないのか？やったね。大きく取れたでしょ。いやそんなことはないと思うな。 なるほどね。大したことしない。てかシャッター押せばいいだけだからね。うんなかなか突っ走りガールですね。 イサーチカメラの使い方は覚えたかなで は,、えー、では今から君が撮った写真を評価させてもらうよ、まずはえー、ポケモンごとに1枚写真を選んでくれるかなそれ僕は僕が作った特別システムを使って評価するんだ自分でいいと思った写真を選んでみてねなるほどこれは以前大きいとやってくれたんですよこの評価をえー、っとこれだねでビビオン はい、ちょっと下手くそですけど。えー、写真。おお、えー。星が少ないのは多分、様子。ふあ普段の様子。星が多いのはなかなか見られない様子。なるほど、なるほど。星の量がね、重要になってくると。 うほうほう大きさうんポケモンもカメラの真ん中で大きく捉らえてシャッターを切るとはいはいはいおおなんか<笑>急に急に点数出てきたけどよくわかんないぞ基準がわからないぞあこれちょっと微妙だねうん どうだったかな撮影と評価を繰り返して君だけのポケモンフォト図鑑を作るというのが大きな目的だ よ, よし何のためにではそろそろ冒険に出発しようかおうさて準備は整ったねこのポットで移動しながら撮影を行うんだ出た<笑>お前も やってかさ、この、ポケモンスナップはさ、64で一番最初に出たんだよね。そう。で、ようやく、このスイッチで、まあ、リメイクというか、新しく生まれ変わって、まあ、発売されると。いう形になって、多分ね、待ってる人すげえ多いんじゃないかなと思うんだよね。僕も64のポケモンスナップはね、すごい、何周したか分かんないぐらいね、ちょっとハマってたよね。 でもちょっと難しくてさ、いろいろ苦戦はしたんですけど、あ、でも面白くて、だから今回もね、ちょっとやりたいなと思ったんですよ。ちょっと懐かしな、懐かしみながらね。で、まあ、こんなの乗ってたよね。<笑>な、なんかね、なんか乗ってたよね。水陸両用、空も飛べるやつ。ネオ暗号。遠く離れた場所にも一瞬で行けちゃう、すごい乗り物なんだから。 ある人に協力してもらってようやく最近ようやく完成したんだレンティユ地方にはね高エネルギー反応が点在していてあそういう感じはいはいはいでまあそれ乗っておっかっこいいハイテクだな64とは違げえわやっぱ<笑>昔のだって64をさ初めての撮影楽しんできて わすげえわワープすんのすげえもう時代が違うねもう64を知らない人達だっているわけでしょやったことないっていう人たちもっているわけじゃんねえそれを考えたらさこのポケモンスナップのおもう取るのうえうえうえどうどうどうどうううわいるいるいっぱいいるいっぱいいる取れ取これいっぱい取る てかさ、昔あれだったんだ。あっ、ピチューピチューピチュー。うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、倒れて、たああ、うろ姿、あちょっとマジか。え、マジか、ちょっと待ってよ。ああ、ここ。いや、もうちょい。はい。はい。はい。ああ、うろか。あー後ろ向いてる。おい。おっ、きた来た来た。シャッターチャンス。どうどりよ。どうどりよ。いいね。お、うん、なんかいっぱいいるんだけど、すご ピチチピチピチピチピチ ピ, チ ピ, チピチいいねいいねいいねこれ何猿のりちょっとよくわかんないわはいあいいねいいねいいねてかさまあなんかいるってかちょっといろいろさ喋ゃりたいのもやまなんですけどいろいろ出てくるねお休む日も与えてくれないよこれこいつ何にエモンガ後ろ向きなんだよなあケムストいいねいいよいいよその感じ いいよ、その感じ。あー、ってか、あ今回フィルムあるんだ。なんかフィルムねえのかと思った。やべえ。バシバシ撮りすぎた。これ何クリスタルフラワー。謎。あー、まだ、うお、なんかいる。ちょっと待って待って待って。おケムスいっぱいいる。ちょっとケムスト撮っとこう。ちょっと、あんま撮りすぎるとさ、ちょっと写真、かこれさ、フィルム、フィルムあるんだよね。うわーあ、ちょっと待って、空もいる。 いいなツいバメ懐かしいルビサファのツバメだよこれおおどうお前な空気読めよなはいえー、なんかすごいんですけどうわ何これスワンナはいはいうわ何あスワンナだった<笑>一瞬で冷めたコイキングだあれなんかするとねギャラドス進化するんですよ んはいはいいいよいいよいいよいいよいいよその感じおお待って待 て, 待てこっちこっちこっちこっちこっち見ていいねいいねいいね OKOK えあと何枚あと9枚あピチュピチュあーこっち向いてほしいなえなんかさ多分途中でね出てくると思うんであのアイテム的な 木の実投げたりあとんかしたり<笑>ほうほうあ寝てる多分これは夜になったら起きるんだないやいいね本当ポケモンの特性とかをさおいいね最高ですそのショットそのうちねなんか特性を考えたりして取っていくっていうのがね 重要になっていくんですよ。いいね、いいね。いいよ。いいよ、その感じ。あと2枚。え、まずい。なんかいっぱいいる。えこれポケモン何これキュアラ何言ってるんだいあと1枚なんだけど。え、待、ま、って。取りすぎた。あでもこれも、うゴール。クリスタルフラワー。 ちょっとはいあもう取れなかなっちゃったおおゴールないやでもなんかいっぱい取りすぎったって思ったけどちょうどいい設定になってるなすげえなんか計算づくだね さすがだわおえり、えー。フロレオ自然公園は楽しめたかなで は, ではさっきのように僕に見せたい写真を選んでね。えー、ポケモンごとに1枚。えー、どうしよう、えー、どう踊りをわあ、懐かしい。こんなによく選んだわ。 え、どうしよう。どう、どうしようかな。ちょっと近すぎんな、これ。これにしよっかな。で、これはさ、なんかね、まともなのなかったかな。あ、ないわ。<笑>もういいや、これで。で、ピチューが遠いんだよね。後ろ向きだし。そう、最初取り逃したんだよな。で画質悪いな。 高性能カメラが効いてあきれんね。これにしよう。で、猿ノり。おっ、これこれ、これいいね。これもちょっとよくわかんないな。ビッパ。おっ、いい。これいい。コイキングはよくわかんないです。スワンナ。これなんかいい。あ<笑>思い切りかぶってっから。うーん、どうしよう。これかこれだな。 なんかね2体一緒に写ってるとかそういうのがさ評価されやすかったりするんだよねでこれいいなあこれどっちがいいんだろう評価的にはこれで2体近くで写ってたら結構良さげな気がするんだけどあこれにしよっかなこれこれちょっとよくわかんないけどうん で、ケムッソは、なんかいっぱい取ったね。えー、でもどうしよう、なんか光の加減が気にならないんですけど。えー、どうしよう、なんか。<笑>こ悩む。あ、目閉じてる。これいいわ。で、エモンガ。これ後ろ向きだからちょっと微妙だな。で、方法まだちゃんと映れてないから。で、博士に見せると。 いいねよしどうこれてか道土をまだ調査してなかったらちょっとあれだね<笑>遅すぎだね調査ねそそこら辺にいるぜきっといい、ね、あでこれであっ最初に撮った方がいいの何でそれ比較をしてね前に撮った写真と あ懐かしいわマジでああいい楽しい普通に い, い,、ね、いやこれはねこれやりたいっていう人めっちゃいるぜナイスタイミングいいねいいねこれいいよ新発見だいい、ね、これすごくいいよ4300なかなかいい写真ができました つってよく分かんないな い, い、ね、うんちょっと何とも言えないねケムッソこれいいでしょいい、ね、これどう ?3400 まあまあ悪くないねキュアラーキュアラキュアワーキュアワーいい、ね、はいでスバメこれいいんじゃん、ね、はいはいはいいいよいいよ めっちゃ時間かかるなこれ<笑>一枚一枚見てん、ね、すげえ時間かかるねあでもいいねだコイキングいい、ね、微妙です方法はまだちゃんとね姿を見せてないからまああれかなあやっと終わったこれ見るのだけでも疲れるんだこれ<笑>どうだったでは 最後にに調査レベルについて説明するねこれは各ルートの調査の進み具合を示してるんだレベルが上がるとポケモンたちの違った様子が見られるかもしれないほう調査レベルを上げるにはポケモンのさまざまな行動を観察することつまり星1から4の写真を集めることが大事なんだ簡単に言うとフォト図鑑を埋める基本それだけ覚えれば大丈夫かなポケモンとの出会いを楽しみながらたくさん写真を撮っていこう っていう感じで、すねでこれ昼があるってことは夜があるってことだからね。あ称号<笑>称号あるんだ。はいはいはい。はいアルバム、リトライメニュー。ベースキャンプに戻る。えー、撮影した写真をアルバムに保存します。ま, あ、まだいいや。 んな言うてね、すごくいい写真が撮れたわけでもないしな。あれが撮りたいね。バンギラスとか。一番好きだわ。バンギラス。あとメガニウムとかね。表紙にいたけど。だってこれで一通り説明できたかな。ねえねえ夜の撮影はまだなのそれはもう少し慣れてきてからだな。あとはあと研究室ではい つ, いつ来てもいいよ。音図鑑の確認も大事だからね。ほう。 行った時に私が説明するね OK おおいいねやっぱ楽しいわ研究室設定じゃあ行ってみる、はい、ここが博士の研究室だよでもう何回か来てるよね博士はここで研究やメーカーの開発を行っているんだってあとほとんど住んでるみたい じゃあ簡単に説明するねあの左下で歩いてるポケモンなんて言うのあれあの、ね、私たちが集めたデータはそこのサーバーにどんどんたまっていくんだってここではそのデータを使っていろんなことができるんだよフォト図鑑自分で撮った写真で作る図鑑が作れる見れる自分だけのフォト図鑑ってワクワクするでしょうんマイスペース何これ アルバムの写真を見たり、冒険の記録を見れたりする。はいはいはい。えー、図鑑とは別に保存した写真、アルバムの写真。はうはうはう加工もできると。博士あとはオンラインそなんなのオンラインではインターネットを使って世界中の友達の写真が 見, ら れ, 見れるの。ほう。気に入った写真ではメダルを送ることができるんだよ。リンゴメダルって言って、 もらうと嬉しいから君も送ってみて ね, そうだね各スコアのランキングも見れたりするよしやべえわこれもうすぐに送ってる人いるんじゃねえのおおこれでなるほどねオンラインとかもできるとで称号が集まっていくとなるほどねまあめっちゃあるの12ページもある なななかなかあるなオンラインえー、あなたの名前やコメントをアップロードした写真やタイトルなどコンテンツを他の人も見ることはできるなるほど あ,、まあまあまあまあちゃんとモーラルは守れよと何これいい何この写真いいじゃん<笑> え送るすげえすげえいいじゃんかわいいなにこれすごくいいめっちゃいいね<笑>センスが光るねおおこういうことねあいいなにこれ すげーまあこういうことですよでまあいろいろね加工をしたり加工できるのにもね、まあ、どういう加工の仕方があるのかもねまだわかんないからねえー、ルートの情報が確認できるこれあとどんぐらいねこのコースがあるかだよね ではここら辺にポケモンがたまっていくよとはいはいはいなるほどねいいでしょう1回のさ調査で撮影できるの72枚まであゼ0になっちゃったらすぐ調査終了になるのか危ねえななるほどねじゃあまあとりあえず今回はこのぐらいにしとこうかなね新しく生まれ変わったポケモンスナップですけど まあ、ポケモン自体、そこまでね、すごく、僕は、あの、興味があるというか、やり込んできた、まあ、やってないわけじゃないけどね。まあ、ルビサファですね。僕の、一番やってきたのは。あれはなんか狂ったようにやってたね。ね、よくわかんないけどね。で、まあ、それを得て、久々のポケモンだね。だからね、まあ、ポケモンスナップ。 にまあちょっと惹かれたね、今回は。なので、まあまだね、知らないポケモンとかいろいろ多分出てくると思うんですけど、まあ、それもね、込みで、まあ、懐かしさも込みでやっていけたらなと思います。はい、じゃあ今回このぐらいにします。また次でお願いします。お疲れさまでした。おいちゃん